<笑>いやいや<笑>何次行くの明日も仕事だしそろそろお開きでよくねああれそうだよねあやっぱそうじゃんえマジで何年ぶりあ待って待って久しぶりなん<笑>だよお前もここで飲んでたんああこんな偶然ってあるんだね で、もう帰りああ<笑>俺ももう帰るとこなんだけどよかったら少し話せない<笑>あ<ー笑>あーごめん俺やっぱここで終わりにしとくまた明日なーよしごめんごめんお前一人じゃないよね ああうそうなんだ他の人たちは次の店行っちゃったか<笑>お前トロいから置いてかれたんだろう<笑>そういうとこ相変わらずなんだな<笑>ああ、じゃあさ次の店まで送るから少し話そうでが話したいダメダメって言われてもくっついていくけどね<笑> <笑>いいの<笑>じゃあ行こっかああよいしょあやばいわ微妙に酔ってんなそこまで飲んでねえんだけど<笑>ってか元気だった あ, あ, あの時さ 急にお前と連絡取れなくなって<笑>最後にもう別れよってそれだけ送られてきて終わったのがさ俺実はずっと気になっててね<笑>え、まあ、何か理由があるなら知りたかったし言い訳ができるのであれば言い訳したかったし<笑>ごめん<笑>久々に会って急に別れた時のこと話されたら引くよな でもさ、それだけずっと引きずってたからうん<笑>何相変わらずってああさっき一緒にいた人たち。仕事関係のあね仕事関係の人たちだけど女の人ばっかりだったの気になる いつも俺の周りには女の人がいっぱいで相変わらずモテモテだねってが<笑>まあしょうがないよな俺いい男だし世の女性がほっとかないってが寄ってきちゃうんだからさ<笑>ってのは冗談別にモテてないよ<笑>なにでも俺のこと嫌いだったら一緒に飲まないまあ確かにな そういうのが苦しかった付き合ってる時そんなことうんだってお前が彼女なわけだったし堂々としとけばよかったじゃんじゃあ何俺の周りに女の人がいっぱいいるのが嫌になって別れたくなったの違うじゃあ何どうして はあ、その人たちにいつか自分が負けて捨てられると思った俺と付き合ってく自信がなくなったって私じゃ釣り合わないってなんだよ俺はさ真面目にお前と付き合ってたし好きな気持ちもちゃんと伝えてたんだけどそれでも不安とか心配の方が勝っちゃったってことで そんな勝手な思い込みで苦しくなって自分から離れようって思ったわけ<笑>そっか<笑>ちなみにね俺はお前がいなくなって相当苦しかったよ病んでさ病んで病みまくったからね 何俺の周りには常に女の人がたくさんいるから寂しくなかったんじゃないかってそういうこと言うなんかバカかった<笑>誰かに言い寄られたってお前が一番でお前だけしか愛せないって思ってたから俺はてか今も 今もさ俺の心の中はお前だけだしあの時と少しも気持ちは変わってない何年経ってもお前が俺の中からいなくなることがなくてさ他の人との恋愛とかも考えられなくてああこのままずっと俺一人で生きて死んでいくのかなって思ってたくらいだしねははは。<笑> 嘘でしょ言うなってん当だよ本気では言ってるんだけどなんか<笑>ダサい言い方かもしんないけど今日こうして偶然再会できたのって運命だって思っただから自分の気持ちを正直に全部話さなきゃなって今結構焦ってるんだけど<笑>とにかく 俺がこれから先も愛する人はただ一人お前だけお前にかなう人なんて誰もいないしいなかったずっとずっと一番何があってもだから自信なくすとか言わないでよ俺と一緒にいてほしい、はあ、ってお前に捨てられた男が言うせりふじゃないよなあーいやー<笑>ほんとごめん ほんと未練たらたらでかっこ悪いよな俺え<笑>マジでかっこ悪くないんお前も同じ気持ちでいてくれたってことそれは好きすぎて辛くなって離れたのに結局ずっと好きで 苦しかったって。離れなきゃよかったって。後悔してた<笑>。そっか。いや、わかったよ。もう言わなくていいよ。ありがとう。いや、なんだこれ。何展開<笑>なんか嬉しくて泣きそうだ<笑>。ああ、やばい。酒なんて入れとかなきゃよかった。 シラフでお前のその言葉聞きたかったねえこっち向いておでこコツンってしてよ<笑>俺もね苦しくてたまんないくらいずっと好きだった愛してるもう一回言うけどこれ本気だかんね はぁ、あ、久々に急したお前と今日は返したくないな次の店に行くの断れないもう話したくない今夜は俺と一緒にいてほしいいや今夜とかじゃなくて明日も明後日もその先もずっとお願い ご視聴ありがとうございました俺の声好き他の作品も聞いてみたいまたここに俺の声を聞きに来たよ俺の声を好きになって<笑>じゃあねチャンネル登録よろしくね